日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演ドーナツも今年もやってきましたクリスマスポケモンドーナツたち と, ちょっと多分秋の限定品の作られた残りのドーナツ2種確かこちらはみたらしホイップとポンでサツマいのでそしてこちらが ャーンスープこれも気になってたんですけど1回食べてみようと思って購入しましたではこのかわいいピカチュウドーナツ雪だるまのやつですね通常版は以前食べてるのでカットしてもでもなんだろうこのメタモンが変身した感はうんまあかわいいからいいかそれではチャンネル登録よろししくお願いします今回の主役かわいい雪だるまピカチュウドーナツから開ける 砂糖のホーティングがちょっと怖いなではいただきます<笑>今年も見事にベッドしてくれたね嬉しく思うよで美味しかったねえええとっても可愛くて甘いそれでいて時折パンチがあるのが来るのもいいですねうんもっと味わい尽くしたいけどなんだろうななんてったらいいんだ <笑>さっくりしてたりまろやかだったり時にはちょっと塩気も入っていて美味しいですクリスマスはやっぱりキスドから始まるのがいいですねさて今年も新作も出るしどうしようかな今んところやる予定はないんですけどねちょっと他のゲームがいろいろ入ってくるのでさて今 もしかしたらリクエストがあったらやるかもしれませんねあっ本スープで最後ホット温まりますすみませんマイクの調整を失敗していましたなのでやります改めて、うん、最初に食べるシーンが撮れていなかったかもしれませんのでご了承ください最初に食べたピカチュウドーナツ雪なるマピカチュウドーナツはしまあかさによるとトップクラスなんですけど 味の方はまさっぱりとしたミルクホ イ, ホイップクリームであさっくりとしたドーナツ生地で美味しかったんですけどななんだろうピカチュウドーナツに比べるとインパクトはなかったですやはりバナナチョコというのが強烈に残っていましたで次のこちらふわふわプリンドーナツピカススや指だるまスエスやピカチュウドーナツは外側の生地ドーナツの生地と中のカスタードクリームはすべて共通でしたで プリンクドーナツがストロベリーピカチュウドーナツがバナナホワイト雪だるのピカチュウドーナツがホワイトチョコでコーティングされていますやはりこの中だと自分はこのバナナ、うん、ドーナツが一番美味しかったですね甘さが主張が一番強かったんですもちろん甘酸っぱさやまろやかさもあったんですけどやはりバナナには負けますね、まあ、自分がバナナが好きというのもあるとは思います、ね、でその合間に食べたうちの卵チャーハンはうまみがしっかりありました コーンスープもドーナツとは違う優しくてまろやかな甘さがあるので甘いものが続いて単調になったなと思った時に味を変えるのはぴったりだと思いましたこれから寒くなってきますねでこちらのピカチュウ味で言えば今回はこちらのすやすやピカチュウドーナツ可愛さではもちろん雪だるまピカチュウドーナツが一番多いかしたのでそれぞれを代表として選出いたしまして両者とも5点とさせていただきますそれでは ま だ, 見つかるんまだ続きがあるみたいなことも書いてありますの、ね、でそれらもまたチェックしていきたいと思いますというわけで今回もご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞主演本日の演目はお楽しみいただけましたかチャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいですではまた明日の演目でお会いしましょうそれではさようなら